踊りたいと思います皆様温かい拍手をよろしくお願いいたしますそれでは参りましょう構え you